さあ、いいスタートを決めたのはこのドロンバレーシングの西島、素晴らしいスタート。 完全さ、バックストレッチはどうだバックストレッチやっぱそうですね中間からがめちゃくちゃ石かのマシーン伸びますね第2エアピンの立ち上がりはねほぼサイドバイスタイルなんですよさあ2台が立ち上がって6周目61周目、周目これは牛家2番手としては何よか強烈な椅子がないとちょっと前に出ることは厳しいマシーン 藤井3番手、平山、平山単独3番手、4番手にまさか、そしてまさかの後ろがずらっと連れていく、まさか加藤、ああ、これまさか藤井が前に出ましたね。ま そして藤西田西田が1つ前入れている状態ファイナルラウンドを迎えています現在のレース10周の集大